よみなさん、こんにちは。私たちは、英語と外国語の大学で、日本語を勉強している、に年生たちです。私は、先端と申します。私は、あちゃたと申します。や、みなさん、私たしをとくするです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 フィンンさんはいこのポッドキャストのテーマは何ですかテーマは家の近くで有名な場所とか観光地ですあそうですかおすすめの観光地ですねはいあそうですねじゃあえっと皆さんの出身地はどこですか私なら北インドのビハール州の州と パトゥナという町に住んでいます。ああ、パトゥナですか。そうですね。はい、えっと、フントンさんは私はデイリーという場所からですね。インドの首都です。ああ、そうですか。えっと、私とフェントンさんの出身地は同じですよ。そうですか、シ岸タさん。はい、はい。面白いですね。はい。皆さん、最近旅行するためにどこかに行きましたか あそうですね。えっと、私は COVID のせいでどこにも行きました。私も行けませんでした。ウッカさんはあ、私もどこにも行きませんでした。でも、去年の夏休みに行ったことがありました。ああ、そうですか。はい。どこに行きましたかウッカさん。えっと、ラージギールというところに行きました。ラージギールですかはい。 えっと、ビハールにはいろいろな観光地があります。特に私の好きな観光地はラズギールというところです。私の家から近いです。バ、はい、トナ駅から電車でだいたい1時間くらいかかります。一歩も安いですから、電車の方が便利です。皆さん、はい、ラズギールについて聞いたことがありますかあ、いえ。 私は聞いたことがありません。あ, あそうですか。アシータさんだえっと、私はラージギルのブラムクントヨンセンについて聞いたことがありますよ。えっとああ、はい、えっと、ラージギルの温泉はヤシのせしで知られていますね。あ, あ, あ, あそうですね。すごい。えっと、シータさんはラージギルのことよく知っていますよ。い, いえ い, いえ、ちょっと知っていますよ。ウッカさんああ、私に教し推し。はい 教えてくれませんかはい、もちろん。ラジギルには山とか仏様の寺院とか温泉など、観光客のためにいいところです。えっと、アジアのいろいろな国、例えば中国とか日本とかブッダなどから、多い寺院の観光客が遊びに行きます。の訪れた人の中から、一番多いの人は仏様の寺院を見に行きます。 そして、温泉の経験を受ける人も多いです。はい。教えてくれてありがとうね、お疲れさん。あ、いいね。何か思い出がありますかはい。何か思い出がありますかお疲れさん。あ、はい。えっと、今日の夏休みに、私、家族と一緒にラズギーロへピクニックに行きます。 あちこち回っているときに、私、日本人と会って挨拶をしました。ちょっと話した後で、私たちが連絡先を交換しました。あの、自分の日本語の能力を試してみたことは、はい、いい感じでした。はい。うん、それは素晴らしかったですね。<笑> は, いはい、はい。はとそその瞬間、か、 私、いつか日本に行って、日本語と日本文化を勉強したいなと思ってきました。ああ。はい。えっと、お疲れさん、えっと、何がお土産を買いましたかはい。あの、お土産として、ラズギールの特別なカジャというお菓子を買いました。あ、カジャって何ですかあ。 カーザはラズギルの特別なカフェです。カーザは甘くてしっかりいいです。あー美味しそうですね。はいはい、美味しそうです。<笑>えっと、皆さん、いつか、ぜひラズギルに遊びに来てください。はい、もちろん。えっと、どっかさん、いつも行けばいいですかラズギルに。えっと、だいたい、こういうできれば行った方がいいですよ。 冬ですね。ありがとう、おつきあさん。はい。えっと、きクシタさん。はい。えっと、デイリーのおすすめの観光地はどこですかあ、そうですね。えっと、デイリはインドの首都ですから、観光地がたくさんありますよ。でも、はい、インドマンはデイにとっても人気のある観光地だと思います。あはい。私もそう思います。はい。 えっと、インドマンは、えっと、ラジパティという並木道にあります。そして、はい、そして、えっと、インドマンは、えっと、戦争記念日です。えっと、第一次世界大戦の戦士 し, した兵士たちの記念日です。えっと、だから、はい、えっと、だから、毎年1月26日に、インドマンで、うん、えっと、今日は記念日パレードは送ります。ああ。 えっと、私がこのパレード、毎年テレビで見たことがありました。あ、そうですか。えっと、私はコロナウイルスの前に、はい、毎年パレードを見るために、えっと、インドマンに行きました。えっと、テレビで見るよりずっといいですよ。あ、すごいね。えっと、ぜひ、え、遊びこそ行ってみたいです。はい。えっと、えっと、私はデリに住んでいるのに、パレードを見るために行ったことがありません。 あそうですかえっ、ー、と、フィンプンさんもぜひ行ってみてくださいね。はい、絶対します。はい、絶対やります。えっ、ー、と、何か思い出がありますかはい、えっ、ー、と、時々週末には、えっ、ー、と、私はインドモンのつぶし店に行って、家族とピクニックをすることがありました。えー、はい、まあ。ピクニックですね。はい。えっ、ー、と、 えっ、ー、と、そして、夜にインドマンはキラキラ見えますから、友達と一緒に、えっ、ー、と、インドマンまで、ロングドライブをし、店に歩きながら、アイスクリームを食べました。うん、ああ、美味しそうですね。はい。え、ふせたさん。はいはい。空港から、どうやって行けばほうがいいですかえっ、ー、と、空港から、えっ、ー、と、車で、えっ、ー、と、30分くらいかかります。でも、 えっと、デリメトロやバスで、えっと、一時間15分かかります。あ、uh... あ、はい。そうですか、シュートさん。はい、はい。それじゃえっと、デリに来たら、絶対にインドモノ見に行くべきです。それじゃえっと、パレード見るために、えっと、1月26日は、6日はいいですよ。 えっとでも一般的はえっとデリーの冬はとても寒く霧のため何も見えませんから、うん、えっと寒がから暑がつがよいでしょう。はい。そうですね。はい。えっとフィンデンさんもデリーに住んでいますね。はい。えっと私は南デリーに住んでいます。えっとフィンデンさんは？私はデリー聞いたデリにーにあブラリという。はい 場所に住んでいます。あ、北出ですか。それじゃあ、えっと北出の、えっと、有名な観光地は何ですか。え、レッドフォートという場所が、レッドフォートという有名な場所が、私の家の地下にありますね。はい、あ、レッドフォートで す, です、ね。はい、えっと、レッドフォートはえっと、ユネスコ世界遺産サイトですね。はい、はい。えっと、私は子供の頃、レッドフォートに行きました。でも、外から見たばかりですよ。 そうですか、け、は、ど、い。さ、はい、でも、レッドフォートと、レッドフォートでの私の記憶は悪いです。あどうしてああ、どうして実は、私は子供の頃、家族と一緒に遊んで行きました。でも、はい、入る前に、なんていうか、チケット売り場チケット売り場は、はいはい、地下にありますから、開花に行っている前に、 私は階段に転んで手を痛めました。ああ、そうですね。この結果、手が折ってしまいました。ああ、かわいそうですねかそうですか。はい。はい。えっと、フィンタンさん。はい。その時病院に行ったことがありましたかはい。あ, あの時、痛みを感じしていたので、何が起こったのか、よく覚えてません。 それ で, それで、ああ そ, れでそれで病院に目が覚めました。ああ、そうなですね、はい。えっと、フェンドゥンさん、えっと、レッドフォートで何がありますかはい。ヒンドー教徒、ペルジャの文化的伝統は、はい、建築に見ることができますね。はい、はい。それと、壁は赤い砂岩で作られています、はいはい。観光客は美しい庭や いろいろな彫刻感を探ることができますーー。上、上から美しい景色が見えます。あいい景色ですね。はい。レッドフォッツはデリの中心にありますから、空港からデリメトロで30分ぐらいかかりますね。はい、しかしあ、しかしバスやタクシーには1時間かかります。 あなるほど。し、えっと、そうですね。はい。それと、毎年8月15日に、インドの首相、ア、はいはい、レ, レンド・モディさんはスピーチをします。すごいですね。ーはい、えっと。はい。はい。いはいはい、はい。どうぞ。えっと、デリの夏は避けるべきですね。はい。えー、だから、10月から3月間は、 行けばいいと思いますはいさて は, す、ねはい、さてはレッドフォートはたくさん歩く必要がありますから帽子とスイートを持った方がいいでしょうね。ああはいあ、はいはい、なるほどはい。そうですね。えっと、フィンテンさんとフィーターさんの話を聞いて、デイリーのエンドモンとかレッドフォートに、ね、行きたくなりました。 それはい。もしごデリに行きますかああ、そうね。はい。えっと、私の JP2 と You seeken のセンターがデリにあるので、えっと、私は デ, デリに行きたいです。あそうですか。えっと、私のシケンのセンターもデリですよ。はい、ああ、ンンさんだ。私の試験のセンターもデリです。<笑>ああ、じゃあ、みなさん。 実験の後で会いましょうかはい、会いましょう。はい、会いましょう。はい、はい、そうね。じゃまたね。は い, あいあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャップニングストーリー